この度お主に担当してもらう下人とお主も早く弟子と任務に出たいと思わんのか、はあここはうん渦巻きナルトの家じゃここがナルトの家ねそうだあのきっちりした港先生の子供とは思えないな茶杯一族のサスケもいるぞ 戦闘を祈る次はのの茶と茶でも出しますんでなんでなゃって生徒の高橋先生も娘の先生になる人となんだから うん、サスケの父内葉富岳は幻覚ああそうじゃったなイタチもお主の下につけていたなシャリガンにしても俺以上の目を持っているようでしたしその時にはお主がサポートしてやってくれか。 できれば車輪リなど海岸しないで終わる方がいいのかもしれません悲劇を引き起こすのが思いの裏返しと考えれば今年もお主の審査基準は変わらぬようなぜなんです何がじゃなぜあの三人を俺の担当にしたかつての港藩のようじゃなそそれではわざと俺に頭を悩ませておるアカデミーの教師が どう思っているか班のバランスを取ったということですね専門班のバリエーションを持つことが里を治める者の責務となる確かに今年はさらに作的に特化した藩サスケも内波の内派のシャリンガンを海岸する可能性を持っているサスケにはキュービーをコントロールできるシャリンガンを海岸してもらわねばならんさて 良いくの一となる素質はあると思うが今のところは普通じゃの手裏剣影分身の術やるなオラチマル<笑><笑>し手裏剣は互いを成長させていくのじゃ確かに。 びとも自分は二度も三代目が考える半編成に失敗した男です彼らには悪いことをしたが厳しい忍びの世界じゃ若いうちにそうかもしれんが、まあ、わしはそうなると信じたうん演習の報告書だけ見ると確かに佐久間さんのこともあってか意固地になるところもありますが。 では、そう信じるお主をわしは信じようかのそれでも俺がいつか気づくと信じて俺は白い牙を本当の英雄だと思ってるクズ呼ばわりされるけどな仲間を大切に 七鹿丸、秋道長寿、山中胃のはいじゃあなお先サスケくまたね<笑>さっさと行け俺たちの先生に決まってるぜ<笑>な、赤丸ああよろしくよろしくねへへ<笑><笑><笑>ドベのイルハンの先生は俺を待っているのか 先輩は先輩ですよ安部をやめたからってそこに変わりや。いいえあれからずいぶん経ったのに先輩は変わとっくに下人との顔合わせの時間は過ぎてますけどね<笑>今と過去しか見ていなかった先輩がまたとはね<笑>ベタないたずらか。 ごめんなさい私は止めたんですが鳴門君がさくらは言い訳ここに鈴が二つあるこれを俺から昼までに奪い取ることが課題だ鈴を取れない奴は任務失敗ってことで失格だつまりスタート教室のいたずらの様子じゃ<笑>やはりかただし 昼からはもっと過酷な鈴取り合戦だ挑戦したい奴だけ弁当食えここでは俺がルールだ分かった湊先生が俺を信じてくれたように俺もお前たちを信じるべきなのいつもルールで起きてどうせんなよそうだよなおびとお前はチームのために自分からほらよ お前や凛のことを俺は一生忘れることはないだがそれでも俺は新しい仲間と共に前に進もうと思うよ信じる仲間たちを俺は絶対に死なせない